さて、その他ですが、通告に従い、放課後子どもプランについて伺いますえ。有料化できる状況にないという見地からの質問となります。本年1月、長野市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しが決定されました。その平成30年度計画地によりますと、放課後子ども総合プランの量の見込み、つまりサービス需要見込みよりも確保の内容、つまりサービス供給量の方が少ない小学校区が12。 全体の五分の一以上あるという。また、現時点で人員が確保できないため、放課後子ども教室を利用できない。校区が実に二十八、つまり半数以上あると聞いております。これは、サービス供給量の不足が確実に解消するのは、いつのことになるのでしょうか。お答えします。長野市子ども・子育て支援事業計画は、計画期間を平成二十七年度から三十一年度までの五年間としていますが。 内閣府が告示した基本指針において、計画の中間年を目安として見直しを行うこととされていることから、本年度、中間見直しを行ったところでございます。事業計画のうち、放課後子ども総合プランにつきましては、計画最終年度の平成31年度中に、全校区での寮の見込みを確保することを目指しております。確保の内容が不足ししてている校区につきましては 学校の余裕教室等の徹底的な活用を図ってまいりますが余裕教室等が活用できるか否かは各学校との個別協議によりますこのため現時点では確保の内容の不足を確実に解消する時期は未定ですが引き続き量の見込みの確保に取り組んでまいります以上です 有料化するにもかかわらず、サービス供給量が不足している、しかもその解消は未定であると、今の答弁、非常に重大であると思います。今回の計画見直しでは、平成27年度の当初計画よりも計画値が後退している広告すら実在します。中でもサービス供給量の不足が拡大した広告は9つもある、例えば三輪は59人分の不足が88人分の不足に。 篠井西は59人分の不足が105人分の不足にまで悪化しています。城山、蒲田および戸隠は、見直しにより需要供給の過不足がプラスからマイナスに転落してしまいました。有料化によりサービスが向上するどころか、むしろ悪化している地域がある。これは計画地が悪化する地域には特に丁寧な説明が必要な場面と存じますが、各国の保護者、地域住民には説明したのでしょうか。 お答えします。各校区には説明はしてございません。以上です。ワ悪いビデオもせず、シれっとした答弁、ありがとうございます。<笑>各校区では、放課後子ども総合プラン運営委員会に、運営委員会をおきまして、ご苦労いただいておりますが、この方々には説明したんですよね。お答えいたします。説明はしてございません。以上です。 はい、あのこの長野市子ども・子育て支援事業計画、これにつきましては、当初、計画を策定した平成26年にはパブリックコメントを実施しています、今回の見直しでは、市民意見募集の公募をしましたかお答えいたします、えー、この計画は、えー、計画を作った当初は、平成25年度にアンケートを行いまして、そのアンケートの結果をもとに、この数値を作って計画を作った計画がございます。 今回の見直しは、国の内閣府の通知に従いまして行ったものですけれども、これは中間年ということで、過去3年間の実績、これを踏まえて見直すものでございます。なお、見直しについては、保育所については必須でしたが、他の各種事業については、各自治体で見直すかどうかは任せるということでしたので、長野市では、 実績と計画等に乖離があった、10% 以上乖離があった事業について見直しをしたものでございます、以上でございます。課後子どもプランについては、国が見直しを求めたわけでもないのに、下方修正を独自に長野市が行った、しかもそれについてパブリックコメントをしていないということでございます。この計画の見直し後の計画については、市のホームページに載せているんですか。 お答えします。計画についての議事録等は載せておりますけれども、この計画の結果について載せたかどうか、私今の時点で確認をしておりません。また後で確認してお知らせいたします。以上です。計画の周知の状況について、把握していないという部長の資質を疑う答弁です。載せていないと、今日確認してあります。都合の悪いことは何も知らせないまま有料化してしまえというのはアンフェアなやり方ではないですか。 放課後子どもプラン利用料の減免についてに伺いますが、えー、有料化で利用を断念することのないように、減免 対, 対象世帯へは申請の干渉を個別に丁寧に行う必要がある、能動的に行う必要があると考えますけれども、どのようにこれを進めているのかが一つ、また教育委員会の要保護、準要保護世帯データは利用しているのかがもう一つです。 お答えいたしますまず減免制度につきましては、保護者説明会を72回行っております、また広報、ホームページ等でもお知らせをしているところですけれども、この減免はかなり幅広く減免をしております、多子世帯、それから経済的な事情の方、それぞれ2000円のところが半額になったり、あるいは4分の1になったり。 ようなことでこれについては今後も、えー、丁寧に説明をしていきたいと思いますまた今、えー、募集中でございますけれどもまあその中でいろんなお体制があれば減免、えー、制度があるということもお知らせをしていきたいと思っているところでございますそれから、えー、修学援助等の情報でございますがこれは、えー、個人情報保護条例に基づきまして、えー、長野市から、えー、教育委員会の方に、えー、申請をして、えー 情報をいただくということで事務手続きをしているところでございます以上でございますまあ、経済的弱者への、ね、個々の干渉を働きかけているという今の答弁ではなかったということが問題だと思いますねさらに養護純養護世帯データについては教育委員会から取っているということですがこの許可を取ったのはいつなのか伺います、えー、お答えをいたします、えー、このデータにつきましては、えー、2月のうちに、えー 休廷会に申請をしまして、えー、ちょっと手元に資料ございませんが、3月1日に決定通知をいただいたと、えーえー、いただいております。以上でございます。あの、用保護・準用保護データのね、えー、目的や利用許可を取ったのが実に3月1日つい最近ですよ。もう春休みは目前であります。4 月, 4月までに厳密申請勧奨の個別対応と許可決済がすべて 間に合うんですか、間に合うわけがないじゃないですか、4月1日、もうそこですよ、春休みもあるんですよ。減免制度は作ってみましたという程度で、本気の運用になってないですよね。で、この1年間、何を準備してきたんですか。本州の放課後子どもプラン有料化の有料化については、実施前の準備においてすでに破綻しているではないですか。本州の放課後子どもプラン運用は、今までも無料の割には頑張っているねという程度の水準であり、 見込まれる需要を確実にカバーするサービス供給体制を変えたまま、有料化することは許されない、地元への説明も変えている、体制確保できるまでの間、利用料の徴収は凍結するべきではないでしょうか。お答えいたします。利用料につきましては、順次、段階を踏んで、市民の皆様にもアンケートを取ったり、あるいは議会の皆様にも説明をして、ここまで来たところでございます。 利用料につきましてはあの、いろんなご意見がございましたけれども、あの一つには、ト、え、ッ、ー、プランド、えー、サービスを利用している人と、していない方の、まあ、公平性の確保の観点というものもございます。 長野市としては、従来よりも幅広い減免制度を取り入れて、利用者負担の導入を決定して、保護者説明会も開催してきたところでございます。これまでも周知に努めてきたところでありますので、プラン事業を今後、持続的、安定的に実施するためにも、利用者負担の見合わせは考えておりませんが、さらなる充実を図ってまいりたいと考えております。以上です 滝沢新一議員の一般質問に対する答弁によれば、来年度のプラン利用の有 料, 有料化に伴い、1年生から5年生までの利用者のうち、来年度利用しないものを対象としたアンケートを先月28日まで実施したのことのことですが、なぜ新入学児童は対象とならないんですか。でこのアンケートは来月4月1日時点の減免許可件数に影響するものなんですか。 お答えいたします。このアンケートの主な趣旨は、この利用者負担の導入に伴いまして、これを理由にやめてしまうという方がどのくらいいるのか、その辺のデータを取りたいということで、進めているものでございます。ままだだ月の申し込みに向けて、ま、だ応募 する方がおりますので2月28日までということで期限を切らせていただいたものでございますこれから集計に入ります以上でございます減免もねきちんと間に合う体制で済んでいない4月1日からの有料化は絶対反対です以上